金星体とは中指と薬指下に現れる弧を描く線のことです。と昔前までは金星体は空想型芸術型とされる水の手形や金の手形にはよく見られ労働型や本能型の土の手形や金の手形にはあまり見られないとされてきましたしかし現代においては文明の変化による労働の形が変わったためでしょうかあらゆる手形に見られるようになりました金星体が現れる部位を 西洋では土星球、太陽球と名称しており美しさと活動力を表します東洋では名殺宮、希望宮と名称しており平和と幸せを導く火のエネルギーを持つひとつながりの部位義ーとして扱っています西洋、東洋ともに成功には欠かせない部位と扱っています金星体は性という欲望と密接に関係しています性欲をどう制御し発散し 別の活動力へと転換していくかが成功するか破滅するかを決定づけます中指下は周りに性的魅力を与える力で薬指下は周りにある魅力を見抜く力ですこの2つが一致すると他の線の効果を倍増させる能力がある人と判断しています 綺麗な線を持つ人は愛や平和への感情が強く人への熱い愛情の持ち主です美というものをとても追求する人であり性欲も強いとされています美しさと礼儀に関しては優遇性がない人です 人前においての挨拶や礼儀作法などの社交の場では頼りになりますが個人的な交際となると敬遠されてしまいがちですこだわりの強い性格が付き合いにくくしていますエネルギッシュな力をコントロールできない人でもありますこだわり性質が異常と思われるまでに強く現れる人です些細なことも許せない 頑固なゆえに話のこじれによる衝突は前日のように起こります意思とは関係なく感情が動き自分では思いの吐け口場所を見つけることができない人でもあります言葉ではなくスポーツなどの体を動かす交流の中で花開く人です自分に惚れ込み自我に溺れやすい人です嫉妬心が一度起きると歯止めが効かなくなり人間関係に破綻の失敗をきたしやすい人でもあります 人をになる傾向もあります。美しいものを見つける、そして生み出すという才能があるので、演芸でも芸術でも、美を作り出す世界で、その強いエネルギーを使う必要があります。人の目を花瓶に気にします。あれこれ、吊る気味で一つに定まりません。流行にまたわされやすい面がありますが、世間の流れを見抜く力があるので、流行を作り出すような世界で生きるのが、成功へと向かう人です。 古来より孤独貧困の層と扱われています気まぐれすぐに切れる他人の忠告を無視する大きな態度をとっていたかと思うといきなり憂鬱に落ち込む感情の釣り合いが保てない面が目立ちますオリジナリティの美を生み出そうとする気持ちが先走っています他人の意見やアイデアを分け隔てなく寛容に吸収し身につけると成功します 死を重んじ美化する傾向があります。周りの人は自分の世界に引き込む危険な魅力を持っています。頭脳線に何らかの障害性や丸があると自制心が欠如し、自殺願望を持って行動する可能性がある人でもあります。美を見つける力生み出す力は破壊と破滅の力と表裏一体です。美しさの裏には破滅という気合いが隠れています。人はいつか消え行く存在の中に。 を感じるからです性欲を持っているということは何かを作り出す力新しいものを作り出す力があるということです成功を導くとされる運命線太陽線は無請球太陽球に向かっていますこの上に何かしらの線や兆しが見られるということは人より眼識力があり求める力のエネルギーが人 一, 一倍あるということです 昨今の「手相」では世間受けしようと寝ルセんだのスケベセンと名称する傾向がありますこの金星体の深い意味を追求しない浅はかな長い知識を常識と受け止めないように注意してほしいものです東洋手相ではモンゴロイトという単一民族の僧を主流としていたためか金星体を観察した資料はほとんどありません金星体においては他民族を観察した西洋の手相学の知識を 頼りとしています